付箋を取れました汚い少し黄色っぽくなりましたみなさんこんにちはニーナーシェルカです 今回は約1年前にこちらのシラクルの動画をアップしたと思うんですけどそちらのシラクルをもう数ヶ月使っていなくて最近はいろんな毛穴ケアを試したりしてたんですけど久々にシラクル今年もやってみようかなと思ったので今回は現在の鼻の黒ずみにシラクルを試したらどれぐらい効果があるかを比較して見ていこうと思います。 それではレッツーゴーンはいお風呂から上がってきたので早速シリコンマスクを剥がしていこうと思いますだいたい10分15分ぐらいねシリコンマスクをつけてましたなのでそろそろいい感じにふやけてきてるかなとは思うんですけど今回は動画と写真で比較していくのでじっくりね いいお見せしていこうと思いますはい、剥がしてみた感じはこんな感じですねちょこっと角栓浮いてるかなってぐらいであんまり角栓は昔ほど見えないですねそしたらこちらで毛穴を吸っていこうと思いますやり方は以前投稿した動画と全く同じ方法ですあ 取れてるかもおう。ここちょっと見えますかね角栓取れました2つくらい<音声>吸い終わった感じがこんな感じなんですけどちょこっとこの辺に角栓がいるかなーってくらいで。 去年と比べると全然取れませんでしたね今吸引した後もこんな感じですねそんなに変わってないかな最後に綿棒で少し押してきますもうちょっと取れるかな黄色いのがつきましたね汚い汚いのちょっと見えますかね少し黄色っぽくなりました多分角栓だと思いますね はい、というわけで今回はマイクロスコープではなくてカメラがね高画質になったのでカメラの写真で比較していた感じなんですけど。 実際今年は使ってみてあれなんか去年ほど効果がないかなってちょっと思ったんですよね多分なんですけど私がね日々最近ずっとピーリングをしたりとかしてたのでそんなに角栓が溜まってなかったのかなってやってみて思ったんですけど去年の方がピーリングはしてなかったのでかなり角栓が取れてちょっと楽しかったなっていう気持ちはあるんですけどまあ去年よりね少しでもね毛穴が綺麗になっていってるのかなって思うと とまあ嬉しい気持ちもあったりっていう感じなんですけど去年はこのシラクルがねもう最強だって思ってたんですけど最近はこの B プレインのピーリングアンプルに出会ってしまってシラクルと比べてもこれを使った方が綺麗になった感じがとてもしたので今私の中で最強の毛穴ケアは B プレインのピーリングアンプルになってるのでシラクルは本当に角栓がもう溜まってきてもう取れないってなった時に の最終手段として今後も使っていこうかなと思うのでまだ角栓そんなに溜まってないけど、まあ、毛穴は気になるって方は B プレインのピーリングアンプルをぜひ試してみてくださいそんなにお高くもなくて9点で購入できます 一眼で私のいちご花を晒したわけなんですけどやっぱりでも完全なで、ね、もうツルツルの毛穴ゼロの花にはなってないので、まあ、今後もねいろんな毛穴ケアを試しつつまた動画にしていけたらなと思ってるので気になった方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますはいというわけで本日も動画をご視聴いただきありがとうございましたこの動画を楽しんでくれた方私もシラクル一回やってみたいなって思った方は高評価 チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムやってます。下の概要欄の方からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ニーナーシェルカでした。バイバーイ。